私はビュンビュンガソリンははすりだねいやいやこれからは空気にもいい性能をお願いしますよリで・はイデミツから変わりはっ出光の新ガソリンは人に優しい性能も身につけたんだよこういうガソリンがもっと増えたらいいね「出光スーパーゼアス」誕生ガソリンは出光から変わります これからは車に乗らない人のことも考えたガソリンでないとやっていけませんよねぇ「出光スーパーゼアス」誕生ガソリンは出光から変わります